あっびそうなんや。 にちょっとゆっくり降りておいでよ。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 ななんでそんんんんんでババタバタすすするかなもあいよいよ〜あ、違いないれさんさんさんすごいいい誰違うゃゃちごごごごほほほら、らほら、ららみ見見ててほらすごい。ほら。ほらすごい<笑>ほら 聞いてる見・あこのりがとうございます。<笑> 泳いでるよ見といて。そ ん, なんしないそんななんなない、そんなんしない、い、い。そそそんんんししううう。ででやねょ、タブスに入ってきたら間違った入りする、見た瞬間に。 やっていう俺 フ, フンボな。 うんいや引っ張らすようにやってんのに引っ張られへんっていう<笑>この別れ方<笑>すごいな君たちは<笑>絶対おいしいでもよがんな今後はすごいよなほら泳ぐよいそうきそういそういそうかわいい<笑>やめるんかいい<笑>行く行く行くよ行くよ私行くよほら行ったー そうそうそう、そうそうそう。なんで泳がないんですか。ねえ。嫌なんですか。後ろ見て、な、後ろ後ろ、あ、見てる人もいます。硬くないな。いや、もう泳いどるよ、気持ちよさそうに。 はい。